つながれ格子に囲まれ慣習をつけられ行なりに決められ自由を求めて手段を探して模索を続けて袖なんかも来る希望の光が外から差し込み俺はこの手を伸ばす 二人を外されこう仕分けられ慣を横目に光のもとへ自由を手に入れ悠々自適さ営みという証拠も手に入れたなのに何かにぶつかり見えてしまった巨大な帽子が どうど求も止めたくなるぜ俺にしか見えてないのかこんなん巨大な の数々だ「俺は人間だ畜生じゃないぜ俺は人間だ」「血を泣き時を噛みしめて」「俺は人間だ畜生じゃないぜ俺は人間だ」「ゴゾラップにこ独な悲み」 どうも。